こんにちはブロードです今日はですねフリーで仕事をするための6つの準備っていう話をしていこうと思います皆さんいろいろとフリーランスになりたいなとかフリーランス興味あるなでも何したらいいかわからないっていう方いらっしゃいませんか僕も実際フリーになる前にいろいろと悩んで何したらいいんだろうとかこれやっておいたらよかったなとかっていう後悔がいろいろあります 今日はそんな後悔とこれやっとけばよかったなっていう話をしていこうと思いますちなみに僕がフリーランス1年目の時は1200万円の収入があってでそのまま法人を作って3000万ぐらいの年少になりましたで実際その前って何をしてたかっていうと銀行員として働いていましたで新入社員で給料がそんなに変わらなかったんで年収でいくと250万円ぐらい で手取りで16万円ぐらいしかなかったんですけどもそんな生活からでも抜け出した具体的な準備の方法を今日はお伝えしていこうと思います僕のチャンネルではですね月8万円で生活するベストな国を探しながら旅をしているチャンネルですこうしたコスパ生活だったりだとかミニマルな生活フリーの働き方の具体的なネタを紹介していますよかったら応援チャンネル登録よろしくお願いします 今日はですねフリーランスの準備編という話なんですけれども実際にやった6つの準備というステップアップの法則をまとめていこうと思います何をしたのかっていうとやっぱりいろいろとやりたいことだとかどうしていいかわからないっていう時にこれをすればこれだけすればちょっとは前に進めるよって話をできればなと思っています皆さん結構フリーランスになる前にこれや り, たやりたいなとかこれやっとけばいいよって話を聞くと思うんですけどもやっぱり 何してていいいいいか分からないっていう方が大半だと思います僕も結構悩んでて、えー、何したらいいんだろうとか、えー、副業はいいとかあでもまあ副業はいいけどどの副業がいいんだろうとか結構悩みましたで悩んだんですけども一個ずつ自分ができることをやってっていろいろと成功に近づけれたんですけどもその時にやるべきこと今日は6つです六つ 6, 6つだけやればいいのかなっていうところですまず1つ目何かっていうとやりたいことを A4 の紙に書き出すことです これすごく重要です何でかっていうと紙に書くって結構すっきりしませんか紙に書くと自分の頭の中が結構回転するというか何を考えてるのかというのをあの見やすくなります例えばフリーランスになって何がしたいのか僕の場合だとあの朝起きたくなかったとか、えー、満員電車乗りたくないとか、えー、こんなあの会社に通いたくないとかっていうようなネガティブな感情があったのでそういったことも書き出しましたで実際やりたいことでいくととでく何かっていうと 海外に行きたたかった僕はもともと留学してたりして た, たんで「海外に行きたいな海外に行けるような仕事がしたい英語を使うような仕事がしたい」というふうに書いてたんですね英語が使いたい海外行きたいで紙に書くことによってそれをどうやって実現すればいいのか具体的に方法を考えることができます次2番目なんですけども箇条書きにして「ABC」と優先順位をつけることです これよくやってたんですけども僕のチャンネルではこの方法をよくお伝えしてるんですけども紙に書いて ABC で書くってことです僕の場合海外行きたい英語使いたい朝起きたくないじゃあフィリピンの留学だとかフィリピンの留学インターンっていう仕事もあるねとかでもそんな拘束されたくないとか会社に勤めたくないという思いもあったりしたんでじゃあ実際に英語を勉強する方法を発信するのはどうかなと。 思っったたたたりりりりしししてツイッターやってやみたりブログ書いい YouTube 発信したりっていうことをしましたそうするとどうなるかというと実際にやってみるんですけどやっぱり収入にはなりにくいですよねツイッターの発信をするのはおすすめですっていう話を聞いたりするんですけど実際収入にはなりにくいお金にはなりにくいじゃあお金にするためにどういう発信をしたらいいのかっていうのを今度は研究していく。 えー、次に3番目なんですけども月ににに円稼ぐたためにはどうしたらいいいのかを先に考えていくことですこれ結構重要で何かっていうとやっぱり0から1にすすするのってすごく難しいんですよね自分がこれで収入にしたい、えー、会社員としてこういった仕事をするのはいいんだけど会社員として仕事をする方法は分かっても個人で仕事をする方法0から 11,000 円だけでも作る方法って結構難しかったりするんですよ。 例えば、ツイッター、えー、YouTube、えー、ブログで1000円稼ぐってなったら、すごく難しくて、どうしたらいいのかっていうと、例えばそれを続けていく、例えば YouTube でいくと、1000登録、登録者数が1000になってです、ね、全体で4000時間見られるように、4000時間見られるようにならないといけないとか、そういうふうにもう、 広告を貼る方法だとか広告が承認されるまでに時間がかかったりしますブログもそうですよねブログも、えー、Google アートセンスっていう、えー、Google に申請を出して広告が貼れるようにならないと収入にならなかったりとかもういろんな方法があるんですけれどもどうしたらいいのかっていうのを徹底的に考えてまずは1000円稼ぐためにどうしたらいいのかを、えー、勉強することです僕も ブログで1000円稼ぐのに半年ぐらいかかりましたしプラスツイッターで、えー、仕事をもらうのにも1年ぐらいかかりましたそれぐらい、えー、ステップアップしてちょっとずつ情報を集めながら前に進んでいくっていうのがポイントだなと思ったので、えー、3つ目に、えー、月1000円稼ぐための方法を考えるというところを置いてみました 実際やっぱり難しいんで結構時間かけていくのがポイントかなと思ってます次4番目何かっていうと優先順位 A で成功している3人を SNS で探すことですこれかなり重要で例えば僕が朝起きたくない英語を使いたい海外で生活したいっていうような優先順位をつけたとしたとしてそれで成功している人を探しました僕の場合当時ブログをやりたかったので英語ブログを作っていってそれで成功している人をピックアップします 3人例えば英会話の勉強ですごく有名な人例えばオンライン英会話で有名な人例えばマンツーマン英会話で有名な人っていう方をもうピックアップしてその人がどういうふうに成功してるのか徹底的に分析しました例えばブログでそのオンライン英会話を使っている描写をすごく丁寧に書いたりだとか方や企業で作っているメディアだと かなり詳しく書いてあるんですねその詳しく書いてある中でもやっぱり感想だとか個人が使った時の主観っていうのが見えにくかったので自分が体験した時にどう感じるのかどう感じたのか何が良くて何が悪かったのかっていうような具体的な部分を書いてなかったのでそこを書く方がいいんじゃないかなと思って僕はオンライン英会話だとかマンツーマン英会話英語を独学したテキストだとかをすごく細かく感情を書きました。自分のの主観ですねこの時に このページをやって実際やったんだけど面白くなかったよとか面白くなかったからこそ続けるためにこの方法を使いましたっていうような具体的な気持ちを書くことによってブログっぽく企業が書けないような個人が書けるブログを作っていきましたそうすることによって1日最大で3万人に見られるような英語ブログを作ることができてそこから収入とそこから取材の依頼とそこから留学の取材の依頼まで来るようになりました そういうふうに細かくステップアップをすることによって優先順位 A で成功している人を選んでそこから模倣して徹底的に分析するっていうのがいいのかなと思ってます次5つ目3人が何をしていたのか徹底的に分析をすることです分析をするんですけども実際に何をしてたのかなって思いながらやっぱりブログだとかツイッターだとか YouTube だとか 発信されてる方は僕はターゲットにしてたのでその人が何をしてるのかすごくもう全部読みあさるんですねツイッターでいくと結構過去の投稿まで見たりだとかあとはブログで言うと全記事見たり、えー、本を出版してる方だと出版されてる本はもう必ずもう片っ端から全部読んでいきますで例えばボイシー使ったりだとかあとはフェイスブック使われたりだとかサロンを持ってたりするとそのサロンを全部読んで何してたのかもう徹底的に見ると そうすするると糸口が見えてくるんですねなるほどこの人も実際今はすごく成功してるけど失敗してるところもあるんだなとか例えば本を出版してたとしても初版は全然売れてなくてもようやく10冊目ぐらいから売れてきたんだなとかやっぱこの人も苦労してるんだなというような気づきがあるんですね。やっぱり 成功してる今は成功しているように見えたとしても失敗している部分もあるんでそういった失敗談とかもすごく丁寧に分析というか読み込んでいってあなるほどこの人も失敗しているからこそ僕も失敗してもいいんだなっていうような気持ちマインドを作るっていうのは重要ですそういった意味で徹底的に分析していくことで次6つ目何かっていうと分析から自分が1万円稼ぐためにどうしたらいいか考えることです これも重要で1000円稼ぐための方法っていうのも最初に言ったんですけども1000円稼いだと1万円稼ぐって結構簡単なんですなんでかっていうと1000 10円稼いいいだ方法を10回やればいいわけですよねなんでその10回やるんですけどもやっぱり効率を良くしないといけなくて例えばブログを書いたりライティングしたりっていうことになると1文字大体いい5円になるとすごくいいっていうふうに言われていて相場感一番最初でいくと。 1文字円スタートといい う, うに言われていますこれ何かっていうと A4 の1枚の紙にライティングを書いたとしてだ い, たい、えー、1000字ぐらいですよね A4 の1枚の紙って1字を埋めたとして500円の収入になるぐらいの量が最初のライターウェブライターとしての収入になるでそういった意味でもまずは2枚の A4 の紙を買うとそこから1万円にするためにはどうしたらいいのか それ を, 単価を上げていくやっぱり文字単価を上げていかないといけなくて1文字 0.5 円スタートだったのを1文字5円になるまでにどういうふうに営業をかけてどうすれば1文字5円になるのかを徹底的に考えていくっていうところです成功と分析というところをどんどんやっていくことによって自分が1万円稼ぐためにはどうしたらいいのか1000円稼ぐ方法はどうしたらいいのか そこから1万円にするためにはどうしたらいいのかっていうのを分析するというところを6番目に置いていきましたでまずは、えー、紙に書いて分析してやるこれだけなんでそういったところを準備していくのがポイントかなと思ってます今日はですねフリーになるための準備編っていう話を3つのパートに分けてお話ししていきました、うん、やりたいことをまずは紙に書くで過剰書きにして優先順位をつけるで3番目に1000、えー、円稼ぐためにはどうしたらいいのか見てみるで4番目に 成功してる人が何をしてきたのか見てそこを分析していくで6つ目に分析から自分がどうするべきか自分だったらどうするのかを考えていくっていう話をしていきました、えー、僕のチャンネルではこうしたフリーの仕事だとかあとコスパ生活についてまとめてます、えー、今日の話いかがだったでしょうかちょっとねあの犬の遠吠えだとか犬の鳴き声だとか鶏の鳴き声だとかっていうところで、えー、放送したんですけどもちょっとねあのいかがだったでしょうか<笑>